りましたチーム湘南ですえ先週の先々週ですね平塚で開催されました湘南よさこい祭りのオフィシャルチームです、えー、その時に、えー、初披露をした、えー、新作です、えー、今日はね人数が少ないんですけれども、えー、平塚の七夕を背負いながら、えー、頑張って踊りたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします それではまず最初に後ろを向いて拝殿、はい、に、で、はい、はい、前を向いて、それでは参ります。新風の舞構え、はあでおっさん 会場の皆様に、ね、ありがとうございましたチーム湘南でした。